いいよいつでもきなちゃんおらんな久々やなおおなんか来たよめっちゃに寄ってるやん 誰やろうな顔が見たい僕は顔が見たいんだあなたは誰あ座ってくれたちょっとビビった今左手でビビったあのグリグリしたいんだと思うあっネタ これ何好きにしてみようか な, スなんか肺が膨らんで お腹ばっかりがすごいここがプクって上がってくる。あ、あ来た、来た、来 た, 来 た, 来た まずはい。鼻開いてるな。うん。胸膨らんでる。ここか ら, ここから吸い取るのもいい。何も出てけない。<笑>息を吸う瞬間にひたすら注意してた人。<笑><笑><笑>大丈夫。ファーストチュウ。大丈夫。これ足が冷たい。足。 足が冷たいですタオルもうないかな。が冷たい浅な浅いか 24. 24. 24. 24. 28. 28. はい。Okay. チューチューって自分でしたらな、これを卒業や。嬉しいですねー。偉いですね。赤ちゃん言葉使ったらあかんねん。<笑>走ってるやん。 ああのー、イカう う, っん<笑>うわ偉そうにしてて、うん、一人で生きてるみたいな顔しないなかんないよ、ね、頑張れ運動しよう運動。 筋肉つけて、動けるようになな、ほら。まだど こ, こにならないと思うだ<笑>入れるん入。あ、入った。ー お, ーおー、おいおいおい。<笑><笑> ど, んどんどん歩きなさい。うん、どうやん、本当。せ<笑>いがはたまっちゃったんだね。<笑> ででんんなないいいい遊びや、ね、転がってててるる倒さされすす最近ほ ら, ほら仲良くなろうとしてんのに超よけていくよね。<笑> っとた全然長いぞ。 おなえららんえやめんやそう<笑><笑>近すすぎるわ<笑>そうですかいいぞ。<笑> <笑><った><笑>はい、分かるよ<笑>れほらもう分かるこの表情れ、ね、どういう表情か中変なんなんでか<笑>が減って<笑> あなたのあれがうわやった<笑> おたくさん見てるよ<笑>おたくさん見てるよあ。日向気づいてない日向 あちょっと聞いてます<笑>けどまだあこれはこいつはいろいろやらせてくれると思って足グリグリしてくるで気をつけてね痛いよひなたあ足抱っこしようとしてるひなたこれでは分からへんのかまなあ じゃ、うんじゃじゃん気になった気をつけてるよ、落とされるよ<笑>プあ、正解は<笑>あ正解…これいかんかったやつかもしれん俺、ちょっとやりすぎたかもしれんあ、いいかないいかなこの人この人かして、弱なったんかな あれ分かってる？ひなた。座ってるな。すごいよ。仲良くなったんじゃん。仲いいってんかい。仲いいってん。ひ な, <笑> な, <笑>なた。分かってないの誰か。でも座ってくれたからいいかと思ってんじゃん。座ってくれた人。<笑> え、じゃあこれで長くなったのか。長くって言うんかな。ただ単に怖くないだけじゃん。まあ。ほらほら、すごいや。まあ、痛いやろう。どこ痛いの？すごい力やな。やってな。筋あのまあ筋が痛いね。あれが痛いって。おショーバやろほんで。あの鼻息がさ。<笑> 見て見てーおーい、誰かーおーい仲良しになったよ嘘<笑><笑>やん、ほんとに好になった<笑>あ、お前の方が美味しそう<笑>そんなことないよ、いしあっちか仲良しになったなすごいよ仲良しになったもう一回でってきて、もう一回でってきてそんなことないよ、もう多分ちょっと座ってくれたもんでな<笑> <笑>やっていいんかなってこの人もやっていいんかなってでもらへんねえっていつも怒っとるで<笑>すごいやろって<笑>いろいろやってみるみたいな<笑>ここらへんなよかったな<笑>あれそれだよまあまあないし<笑>みたいなツンデレですね<笑>どうなるかな仲良くっていうああそうやなスタートからな<笑>普通の時どう あそんな感じね。あ、嫌な感じね。あ、嫌ね<笑>、まあ。泣きそうね。首元膨らんでる。お、お、おっ。でも泣かなくなったな。ありがとう。昔のあれ。